8台アー突然失礼した今日はこの1400馬力のチャレンジャーでドリフトでレースすっぞ86は高すぎて買えませんでしたキャンバー塔スタビとバネの前後バランス全てがドリフトセットアップださあ行こうかトラコンなしの1400馬力 FR0 加速は遅れを取るかな余裕だったぜえこれ大丈夫ですか ちぎって一方的に終わらないですか世界一周レースを甘く見てはいない集中力が切れてミスが出るその時が勝負だおっと右から抜いてくるかいいだろう押し出してやろうここでサムネイル撮影ーの200キロオーバーでドリフトしてる最中の再会引き継ぎなしに爆弾残してやめた担当者を殴りたいそれにしてもフラックラだな酔っ払いの帰宅かよ曲がるドリフトと前へ進むドリフトとの出し入れ ゼロステアでいち早く出口へ向けて加速遠隔ではなく速く走るためのドリフト藤原ゾーン走法というわけですなトーアウトほどはだてじゃない直線をまっすぐ走らないキャンバーマックスのおかげで切り返しもスライドの維持も楽だポップとねえへ結っか。旋回性を高めるためのオーバーステアセッティングは何かクルート200キロオーバーの一発コースアウトを招く制御できる範囲内でふらつかせながらコーナー進入はサイドブレーキやアクセルオフを防止だ けねえまたやっちまった大丈夫スピンモードに入らずに立て直せる範囲内にセッティングしてある今のミスでまた離されたなゴリゴリゴリブロックゴリゴリラ動画ネタとしてのプレイ中はネタ作りのために妨害運転を欠かさない気をつけろこの先は低速直角カーブだうまくブレーキングして速度を最適化しましょうこのゲームも現実世界も基本的に弱オーバーで流していくのが最速です盛大にリアタイヤを消費しながら言うことではないな アクセル全開で流しながら抜けていくぞ前後長がアホみたいに長いおかげで横に向けて流していけばバリケードになるな、ね、進入スピードも十分に速いなんなら流しながら速度を最適化している見た目だけのカニ走りに見えて意外と仕掛ける隙がないちょちょくイニシャル D 意識すんのやめろコーナー進入に合わせて振り返すのはちょっと気を使うほっと行かせねえぜこの先は端になる脱輪しない程度にまとめ上げるのだここを流しっぱなしで抜けていくやつは 初めて見たなやけに水たまりの多い昼だうっかり踏んだらズルっと行きそうだぜ対処法は分かりきっているはじめから滑らせていけばよいは点と点をつなぐ瞬間移動だしれっと押し出して外側の木にぶつけようとすんのやめろアテーサイ ETS があればここでフロントに駆動力を分配させて押し出したのに逆に押し出されそうになってて草スピンするほど強くは押してないのだ それ言 い, たいだけだけろパワースライドして生かしきれないトルクを出口へ滑らせて瞬間的にグリップさせることで速度に変換しまったターンインまでに完性を落としきれていなかったそしてスライド中の前方向への移動距離の目測を誤り木に衝突道路脇でででトしてたんすすか F1 並みのゲッポストッスプですねはここで高橋洋介直伝行一封鎖オーバーテイクだ あいつなんか急に左に飛び込んでいったの前方不注意だぞ気にぶつかる提出前夜に宿題を終わらせた学生のようなすれすれ回避まっすぐ走らないままにオーバーテイクラインへ飛び込んでいくのは宿題が終わる見通しもないまま夏休み最終週に飛び込んでいく小学生のようだ読書感想文とポスターとかもう提出しないでよくね 間に合わなかったらやってきたけど忘れましたって言い訳してでも出さなきゃいけない感じあるけど給料もらって仕事してるわけでもないし何か身につくわけでもないのになんで出さなきゃいけないんだろうな私が親だったら適当に業者に払って書かせますけどね時間の無駄だし月に一度程度ひらめくこれいらなくねその積み重ねで人生は変わるその一個一個はわずかなものかもしれないだがそれをわずかと笑うもん。う言わなくてもわかるというかここ 鉄橋にぶつかると時速0キロになるから油断できねえダスのような速さのフラグ即時回収をつぶつけた瞬間に G を逃して衝撃を吸収してやがるのか暴れるマシンをねじ伏せて前へ前へと走らせる瞬間的に300キロへ到達しそうな中独り勝ちしてるビーチカートを撃ち落とすブレーキを踏んでチェックポイントは逃さないか隙のないやつめ、ね。いやリはインドすんのかよこのゲームシビアでな 1回でもミスすると3スターが取れないんだ悪い癖がついているな現実世界にリワインドはないのにリワインドもなくて AI が斜め後ろからこづいてスピンさせてくるどこぞのグランツーリスもよりよほどましあっちはオンライン対戦での荒らし切符機能もないからなもう手遅れださて射程圏内に入っているぞわざとブレーキを早く踏んで最短距離でインを差しつつ横腹を狙う大きく膨らみつつ 舗装路の上でグリックを回復させ立ち上がる完璧だコンピュータのレベルを多少下げていることで余裕が生まれて荒らし放題になっているなここらで視点を運転席にしてみようステア操作がどんなもんかわかるだろうかなり荒ぶってますなソリスピンしやすいセッティングだからなアホくさいレベルに長いチャレンジャーのホイールベースがこの速度域でも安定性を生むただの直線番長前後に長すぎて曲がらない 無知が笑わせるぜなお直進安定性なんか存在しない模様ゼロステアってほどじゃないですがベタ踏みのまま前に滑らせる意識でハイスピードクルーズ立ち上がりでしっかり車速を乗せていくコーナー連続区間でも追いつかれてはいないわざと直撮りさせてる不死はあるがこのストレートでずっとドリフト状態だとはここからは上りだエンジンパワーがないと逃げていけないどの道滑ってて路面に伝達できてないだろ低速時からの加速は馬力そのものより総合バランスが大事になる どの道滑って伝達できないパワーいかにロスなく前へ進めさせるかカウンターステアの振り返しやがて過ちを繰り返し気がなくてよかったなこのゲーム最大の敵は気だからないちいちぶつかってうざいだけ倒せない気があって面白くなる要素がないぶつからないように走るという駆け引きを面白さだと運営は思ってるんだろううざいだけだろ黙って突っ切らせろさてマック北部の山岳地帯を通過したここからは砂漠の第3セクション 砂丘を飛び越えていきたいものだがオンロードレースだからな砂漠をぴょんぴょん飛び越えていくのはホライズンシリーズトップクラスに楽しい一時期砂漠化が騒がれていたが今の日本は大雨の洪水冠水で大災害だぜなんか中国が待ってかゆいここで運転あるあるくしゃみの一瞬が事故りそうで怖い新幹線のようにどうでもいいこと流れていってくさ そう中国のダムがつきそうで雨を降らせる物質積んだロケット打ち上げたらしいな同じ国の中に洪水で被害受けてるところと干ばつで被害受けてるところあるの不平等の木はマッテリアタイヤが舗装路を外したせいで制動力をマックスに立ち上げられないチェックポイント逃しちまったぜ流しながらのブレーキングは難しいなこうなるとこいつのでっかいボティは使えねえ 真ん中にいても左右がはみ出ちまうおまけにブレーキングでオーバーステアを誘発しやすいようにブレーキバランスをリア寄りに振ってありますからねバイクが特にそうだが一般的には車はフロントで止めるものだろう対してこいつはドリフトに特化したセットアップ減速だって流しっぱなしで飛び込んでいく前提ブレーキで減速してタイヤグリップが遠心力に耐えられる速度に落とすというよりとりあえず真横に向けて 地面との摩擦で車速を削りなながら微調整するイメージなんだハンドル操作じゃなく荷重移動でマシンを曲げていくイメージを養うための練習としてドリフトは良いかもですねゼロステアで流していく走りこそが最速だからな中里が言っていたドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番早いという発言はそういう意味になるんだろう走り出しから7分が経って気が抜けてきた頃は 後続が追い上げてきたなあのビーチバギーもどきショートホイールベースですぐスピンしそうだと思っていたら早いスーパースポーツバイクのキャスター格を見てみろ結局旋回性に振るのが一番早いんだろそういう割には F1 マシンのホイールベースは長いだなでもダウンフォース効きまくってますよギアスと相まって旋回性重視って意味じゃないですか安定を保ったままハイスピードをいじってところかさてさてマップをはるばる横断してきて 西海岸まで来たぞさすがにそろそろ何かあるまでカットですわこの右コーナー300キロでドリフトして抜けていってるなあんまりハンドル切ってないから手元だけ見てると違和感あるな舵取りというより微調整ですわアクセルもステアもちょんちょん操作瞬間的に330出してからのノーブレーキじゃ飛び込めない左直角カーブ一旦左に滑らせてから振り返しつつブレーキングしてサイドでスライド延長とか現実世界じゃ絶対できないよな ここから最高速セクションに入っていくんだけどマジでまっすぐ走ってないんだわここでフロントカメラにしてみるけどこれは難しいなマシンがどこへ向いているのかわからん今ちょっと置いたか丘を越えて瞬間的にマシンの下に大量の空気が流れ込むその空気がマシンを持ち上げるわけだなそれでこうなるわけですねシャレになんねえよ路面のうねりや高低差によるリフトは車高や底面の空力的な処理で動向できる次元の話じゃないさて V の字の9コーナーへのフルブレーキングキャンバーは立てすぎればタイヤは路面と満足に設置しない制動力も立ち上がらないなせっかくまとめたのに立ち上がりで振り返しミスったせいで盛大にコースアウトしましたなまともに走ってるように見えるけど舗装路からははみ出しまくりだからなここで一気にバイパーが追い上げてきた 直線でパワー炸裂かグリップならなんてことない緩やかなコーナーに入っていくが常時ふらついてる状態だと油断できねえな一瞬のアクセルオフで微調整するしかないっすわうまく出口まで抜けて長い直線重速まであるんだけど9しか使わねえなさあコーナーが迫ってきたぞアクセルオフだけでいけそうかいやいくケツを流し気味に4どりでゼロカウンタードリフトはこれからの人生でずっと研究していくべき命題なんださあ砂漠は抜けた ここからはジャングルの合間を縫う回想路同じようなリズムが終盤まで続くここで1位ならミスをしなければ勝てるミスしてもリワインドするしなそのミスをする時が訪れてしまった普通に侵入したんだがオーバースピードでマシンがアウトに流れる滑ってばかりで減速できずに急なラインを強いられて左コーナーオーバーランしてしまうしかもそのまま戻ろうと思ったらまた木に激突してしまいましたねああれだけあったマージンも 今のミスのせいでもうなした。まあ良い。多少つつかれようと、負けない走りに切り替えていけば良いんだ。クラスクラの状態で、おそらく最高速の347キロをマーク。侵入でインに寄り過ぎてマシンがアウトに流れる。アクセルを抜いて、タイヤのグリップが戻るのを待つ。よし、MF ゴーストの911の人みたいに事故らないで済んだ。そして、トンネルを飛び出した直後の左コーナー。暗闇で見えないまま飛び出すことは、心臓が飛び出るほど恐ろしい。 あかん、またミスった。よいしょ、なんとか立て直してアクセルオン。この速度のまま、左右に振って真横を向きながら飛び込んでいく、見返してみても壮絶だな。迫ってくるブレーキングラインにビビって、ここは減速しすぎちゃいましたな。その左も適当に流して飛び込んでいくんだが、ここでまた後続が来た。ツキ上がって。 ブロッキングも意識しつつ左右に振りながらのコーナリングだ。ブロッキングだけ意識したドリフトをする大型車、こうしてみると、よくケイスケは抜き返したよな。あのシーン、なんで右コーナーなのに、星野はアウトから入らなかったんだ。 運転ミスしながらの考察ですが右左と続く S 字コーナー出口から逆算した時インから入るのが実は良いラインだった説そんなことあるか筑波さんの最後の方の S 字見てもインから入った方が早いようには見えないんだが下の三角マークが頂上の U ターンだこうして見るとコースの全長はそう長くないなおいしっかりしろイアが浮き上がるほどの衝突だが 最小限のロスで立て直せたぜ抜き返すしかねえカーブとカーブの間のわずかな直線をグリップ相手にドリフトで追い上げる狂気そして同様に次の右コーナーへのわずかなアプローチの直線区間でアウトからかぶせていくぞイアを流しっぱなしで前に割って入り侵入を許さなかったなジャングルを抜け平野というほどではないが開けてきたもうゴールは近い後ろから響くライバルの V12 サウンドにペースを乱されるなよ この左コーナーを抜ければ右に海が見えるゴールはすぐそこなんだ侵入が連続でミスり気味だったからなリアに食いつかれてる割とガバガバながら火のままにスライドコントロールできるマシンに仕上げてあるんだぞマジでガバガバだけどなこの左コーナーを抜ければもうゴールいっぱいいっぱいもいいところだ横を向けてる間はまだ良い ココーナーーーナナとの間が辛いな左下のミニマップの20丸あれがゴール地点だコンピューターの難易度下げてきたから自信あったけど主にミスのせいでギリギリの勝利となりましたね最後くらいサイド引いて真横を向けてフィニッシュしましょうおやすえなコルベット真横にいたじゃねえか それにしてもこのチャージャードリフトポイントがたまりやすい特別エディションだっていうだけの理由で乗り出したんですが姉車なんて興味ないどころか排気量を持て余すアホだと思っていたのに好きになりましたこういう領域で本気でセットアップすればそんなものは関係ないしなさて試合後のガチャの方はゴーイー最後にこの車のチューニング設定を見せて終わろうか空気圧はリア高めオーバーステア傾向ですなギア比は重速 実用域をクロスしまくって使いやすくしてます。三速じゃレベルが四速じゃワイドすぎる。そういうことがあったからな。キャンバーも塔も、旋回生前不利だ。スタビはリアを極端に固くしてオーバーステアを誘発させてます。ここだけでも結構変わりますよ。車高は前後合わせて全下げ。バネもリアを固くしています。減衰力もとりあえずリア側をハードへ。伸び側と縮み側の数値バランスはあんま気にしてない。空力は適当にフロントを高めて、デフは完全 FR の1ウェイ。 ブレーキバランスは適当にリア寄りにしてます挙動を見ながら適当に試しただけだからなんか勘違いしてるかもなとりあえず入り口でリアを振り出して真横を向けたまま抜けていくセッティングってところだこのゲームは弱オーバーの四駆が最速だしなというわけで動画は以上だご視聴ありがとうございました